おはようございます。6代目です。今日の佐賀はすごい雨です。私も夜中何度か雨の音で目が覚めました。えー、っと、今もしかしたら雨の音声がこの動画にも入ってるかもしれません。ちょっと窓際がうるさいもんで。えー、私の娘もえランドセルにカバーをかけて、傘を差し、そして、まあ、 水泳の一応予定があるのでその水泳バッグに着替えまで入れて、えー、先ほど学校に向かいましたえー、こんだけ雨が降ると大変ですえー、川の水かさもあふれてますので皆さん注意してくださいえー、まあ今日はですねまあ雨が降る予定だったので畳を引き取る仕事はないですが、えー、寸法取りやらあとまあふをちょっと取り行くところもあります